お腹が気になる方、実は腹筋より先に太もものストレッチをするとお腹が実は凹むんです。いろんな腹筋頑張ってるけどなかなかお腹がへこまない。そういった方におすすめな動画内容になってます。今回の動画を最後まで見ることでなぜ太もものストレッチをするとお腹がへこむのか。腹筋をしてもなかなかお腹に効きにくい。腰が痛い。猫背や反り腰。なかなか治らない。そういった方が 簡単に解決できる内容になっています。最後まで一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちはタートルです。今回ですね、お腹が気になる方におすすめな。 太もものストレッチを紹介していきます。この太もものストレッチをすることでお腹がへこみやすい姿勢になり立っている時でもお腹がへこんだ状態をキープすることが簡単になってきます。立っている状態でお腹が出てしまう方実は姿勢が関係しています。やはり日常的にお腹が出た姿勢で生活をしているという風になってしまいます。座った状態でお腹がへこまないっていうのはもちろん腹筋と背中 が関係してるんですけども立った状態でもお腹が出ているっていうのは骨盤の角度というのも関係しているんですが実は太ももの硬さが関係しています特にスクワットをしている方スクワットすると前のももが鍛えられますで鍛えられると今度は強く縮まります要するに前ももの筋肉がどんどん硬くなってきますそうなると骨盤っていうのが 前ももが硬いがために前のももを緩めるためにちょっと膝が曲がってお腹が前に出てお尻が後ろに出てそういった姿勢で立ったり歩いたりしてしまいますでこの前もものストレッチができるとどうなるか骨盤が立てられますのでお腹が自然とへこみますですが骨盤が前に出るとお腹が前に出た姿勢になるのでやはりお腹がへこみにくいです例えばですけども お尻を少し下げると前のももっていうのは柔らかいと思います。ですがお尻を出すと前ももは少し硬くなります。特に硬い方はお尻を前に出したくないので腰が引けて骨盤が傾いてお腹が出る。そういった姿勢で過ごしやすいです。そこで今回骨盤を立てながらお腹をへこましながら前ももをストレッチできる。 そしてこれを行った後にですねとても腹筋に効きやすい状態になってますからカエル足腹筋を一緒に5回やっていきます2種目やっていきますので各5回ずつ合わせても10回です一緒にやっていきましょうそれでは紹介します正座をした状態で手はももの上ですお腹をへこませて息を吐きながら体を起こします この時にお腹をへこませたままでおへそをできれば上向けとく感じで股関節を前に出しますお腹を前に出したらダメです股関節を前なので膝から肩までまっすぐなっとるイメージですここから手はももの上ですから肩甲骨を後ろに寄せてかかとをタッチで元の姿勢もう一回やってみます息を吐きながらです 戻ったら吸いますお腹は常にへこませたままで動きますそして手を後ろにする時は手を後ろにするだけでは遠いです肩甲骨をグッと寄せて手のひらを下に向けて手のひらが向き合っていると肩甲骨を寄せにくいので手のひらを下に向けて 肩甲骨を寄せた状態でかかとをタッチこの時に前ももがしっかりストレッチされます前ももがストレッチされると骨盤が前側に傾く力っていうのが弱くなるので骨盤が立てられてお腹がへこませた状態で立っとくことが簡単になりますこれはまず一緒に5回ですゆっくりやっていきます 息はできるだけ長くですスマホは顔の前に置いてください手はももの上です足を閉じますお腹をへこませて息を吐きながらスタートですこの姿勢まで息を吐き続けますそれではいきます321 g ー一。3, 2, 1, 中をへこませのままです。ゆっくりです。息をしっかり吐いて肩甲骨をせてタッチ。三、腹をしっかりへこませて。四、ラスト。お腹をへこませて肩甲骨を吸う手のひら下タッチ。 オッケー今のでお腹をへこませる力上半身をまっすぐ保つ力そして前腿のストレッチができてます今ので前腿が痛かったよって方はねちょっと前腿が硬いのでやはりストレッチが必須ですストレッチの方法としては立った状態で足の甲を持って膝曲げますこんだけお腹が出ていると簡単にストレッチできるんですけどこれではちゃんと伸びないので この状態からお腹をへこませて、足のラインをまっすぐにする。こうやって。これでお腹をへこます。お腹が出るとあんま伸びないです。足を閉じて、横に並べて、お腹をへこませる。お腹をへこませる。といった感じで前ももをストレッチしてください。かかとがお尻につかないよって方は、硬い証拠です。 硬い方はお腹が凹む可能性がまだまだたくさんあります。次は、帰らし腹筋です。今のお腹を凹ませる姿勢、骨盤を起こしとく姿勢っていうのが身につきましたから、今度は腹筋にすごいね、効きやすいです。5回一緒にやっていきましょう。はい、この帰らし腹筋なんですけど、クランチの時に腰が浮いてしまうと、腰に力が逃げやすいので、お腹にしっかり効かすために、 閉じた膝を開いてください。できるだけ開くと腰が自然に床につきます。これで腹筋に効きやすい状態ができてます。これで、できる方は手を前に伸ばして、手を遠くに伸ばして、5秒キープして戻る。というのを5回。もし起き上がるのが辛い方は、万歳した状態から手の反動で起き上がって、 で手の膝を触っとく感じで5秒キープしたら戻って息を吸いますこれを一緒に誤解しましょう5秒間は息を吐き続けますそれでは行きます3 2 1 5 1 2 回お疲れ様でした今の2種目セットでやると。 姿勢そしてお腹を押さえる力どっちも身につきますからとっても効果的です腹筋を鍛えるだけではお腹がへこみにくいそういった方はまず姿勢というのができてない状態がありますその姿勢というのは骨盤の角度お尻を締める力いろいろありますが実は前のももの硬さというのが関係してます今回のストレッチ腹筋を行うことで皆様の姿勢が改善されてお腹がへこむことを祈っております頑張った方 勉強だった方良かったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 sns も行っておりますよかったらリンクのフォローシェアもよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました